ゆっくりレ夢ムと、ゆっくりマリサだぜ。今回は何をするの今回はフォートナイトを初めて PC でやってみたよ。一応操作方法などは確認したか。当たり前よ。私くらいになれば余裕ね。ちなみにう p 主は動画を作るのが初めてなため、そこをご了承してくださると幸いです。それではゆっくり見ていってね。最初が一番つまらぬ。 スナイパーだ 違う気がするなんだあれはお祭りでもやってるのかお祭りって楽しいよねまんじゅうやたこ焼きとかいろんな食べ物があったりいつになっても楽しい 面白いこれはお祭りなのかお祭りにしては地味なきが、霊イムがそんなこと言うせいで音楽が終わったでねえか。やばいよやばいよ。 わた私はまだ行きたいんだあれ場所変わってねそそんなことないよでも持ち物も変わっているしさすがに気のせいだよそうか だよなレイムがそんんなななことするわけないもんなやっとわかってくれたかそういえばこのチャンネルについて言ってなかったなこのチャンネルではマイクラなどのゲームを中心に投稿配信をしていこうと考えていますもし視聴者の中でこんな企画やってほしいなどの意見があったらコメントしてくれると助かります たから大丈夫なんとか生還できたぜとりあえず安心ね少しくらい休ませてくれ 宝箱がある何が出るかなまた知らない武器があるこれって強いのかなさすがに強いでしょマリサがこう言うなら信じるよ やっぱり強くないのかないやでも無限に撃てるじゃないか。とりあえず持っておくか。そういえばあと一人じゃないか。まあ余裕だけどね。 が霊夢だ。さっきのは本気を出していなかっただけか、当たり前よ。チャンネル登録かグッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバイ。